平成29年12月17日、阿蘇市の阿蘇体育館で、陸上競技のオリンピックメダリストを講師に招いての走り方教室が行われました。阿蘇市内の小学生を対象に走り方教室を行ったのは、日本スポーツ振興センタースポーツジャパンアンバサダーで、北京オリンピックに陸上男子 4×100 メートルリレーに出場して銅メダルを獲得した朝原信春さんです走り方教室ではまず体育館の中を軽く走り体を温めた後朝原さんが地面を這うような動きや足を高く上げてのスキップ正しい姿勢で走ることなどをアドバイスして早く走るコツを指導しましたこの走り方教室は 地元住民で組織する NPO 法人日野山スポーツクラブの創立10周年記念事業として行われたもので阿蘇市内の小学生100人が参加しました参加した子どもたちは元気いっぱい楽しそうに麻原さんの話を聞きながら体を動かしていましたその後麻原さんへの質問コーナーもあり子どもたちに向けて スポーツに限らず、今やっていること、自分の好きなことを一生懸命頑張ってくださいとメッセージが送られ、最後に全員で記念写真を撮り、笑顔あふれる走り方教室となりました。